左派の伝統的な手法と言うべきか、それとも韓国の様式美と言うべきか、迷うところではありますね。どうも、政治いろいろの学部です。野党の候補一本化によって、ついに 土俵際まで追い詰められた感のある与党共に民主党候補、イ・ジェミョン氏。投票まで残り5日足らずとなったわけですが、果たしてここから逆転の秘策はあるのでしょうか朝鮮日報の記事を引用します。韓国与党共に民主党の大統領選候補者、イ・ジェミョン氏を支持する一部の人々の口差がない言葉に、 同党や支持者たちは深いため息をついている。インターネット放送ナヌン・コムスダの元司会者、キム・ヨンミン氏が2日、野党国民の力の大統領選候補者、ユン・ソン・ギョル氏と妻、キム・ゴンヒ夫人の関係を、正情能に例えて物議を醸した。さらに、パク・ジフン弁護士も同日、動画共有サイト、 YouTube の生放送中に、多少嘘をついても仕事ができる方が、候補者が無知なのよりはましではないかと言えば通じる。そういうふうに話をして投票所に連れて行けと言った。ここで、嘘をついても仕事ができる人とは、イ・ジェミオン候補。無知な人は、ユン・ソン・ギョル候補のことだと思われる。支持者らは、 嘘をつく候補者を選べと説得しろというのか、投票が終わるまで口を慎んでほしいと反発している。この発言があったのは、新与党系の YouTube チャンネル、イ・ドンヒョン TV のライブ放送で、4日と5日に行われる大統領選挙、事前投票についての話が出た時のことだ。作家、時事評論家のイ・ドンヒョン氏は、 雰囲気が良いのだから緊張を緩めてはならない。事前投票に行けるなら行くべきだと言った。隣にいたパクジフン弁護士は頷いて、こう話してください。いくらなんでも無知な人に入れてもいいのか。多少嘘をついても仕事ができる方が無知なのよりはマシではないかと言えば通じる。そういうふうに話をして投票所に連れて行けと発言した。 しかし、イー・ジェミオン候補の支持者たちが集まるインターネット上のコミュニティサイトでは、そんな言い方をしたら誰がイー・ジェミオン候補に入れるだろうか。お願いだから選挙前まで口を慎んでほしいという反応が相次いでいる。この発言は他のコミュニティサイトにも広まったが、反応は同様だった。嘘をつくのに公約をどうやって守ると言うんだ 現だと思う通じませせんなどのコメントが寄せられているこの放送ではさらに、イ・ドンヒョン氏とパク・ジフン弁護士は、イ・ジェミョン候補を支持しない強硬なムン・ジェイン大統領支持者たちをクソバエと非難した。イ・ドンヒョン氏は、先週末にムン大統領を支持する団体、目覚めている市民団体が行った、 ユン・ソン・ギョル候補支持宣言集会に言及した際、クソバイがユン・ソン・ギョルについた。ユン・ソン・ギョルがありがとうと集会会場に行った。あいつらはムンパ、ムン大統領支持者じゃない。選挙が終わったらクソバイたちの正体を暴かなければならないと言った。とのことです。野党側が候補一本化に成功し、 頼みの綱の坂陣営からは本来、最も強固な応援団であるはずだった、新聞派の直ぐ仕事へからも、そっぽを向かれる始末。さすがのイジェミョン候補も、いよいよ、土俵際といった感じになっているわけです。この土俵際まで追い詰められたイジェミョン候補を応援する人々が、その応援する理由を、多少嘘をついても、 仕事ができるなわけです。さすがにこの発言は、イ・ジェミョン候補支持者からも非難の声が上がっていると記事では伝えていますね。多少嘘をつくがという発言をしたのは、パク・ジフンという弁護士だそうですが、この人物の狙いはどちらかというと、イ・ジェミョンを上げるというより、対立候補のユン・ソン・ギョル候補を 無知な人とをけなす方向にあったのではないかと思われます。日本でもよく見られる左派の伝統的な攻撃スタイルと言ってもいいと思います。左派の特徴として、自分の考えは絶対的に正しいと思い込み、人の話を一切聞かないということが挙げられると思います。この人の話を一切聞かないというのは当然のことながら、 中国もアドバイスも耳に入らないことを示しており、突き詰めて言えばそれは成長しない、できないということを表していると言っても良いと思われます。自分自身が成長するという努力をしない、できないがために、対立したときは徹底的に相手を下げずみ、嘲笑し、何とかして敵出を得ることでしか優位に立つことができない。 それが左派と呼ばれている人々の特徴と言ってもいいと思います。日本の野党を思い起こしてみれば、その特徴は一発でわかると思います。いわゆる森かけ問題に終始し、安倍元首相の適質を狙い続けた旧民主党勢力。予算委員会という場所で具にもつかない憲法クイズを繰り広げ、安倍首相は憲法の中で 最も重要なのは第何条かということを知らないとレッテルを貼ろうとし、大多数の有権者から嘲笑を買った小西博之議員。記者会見の場での質問にもかかわらず、永遠と持論を繰り広げ、質問に移ってください、簡潔にお願いします、と司会者に注意されても無視し続けた望月磯子記者。 いずれも根底は同じです。人の話を聞かない、常に自分のみが絶対的に正しいという、人としてありえないほどの傲慢さから来る言動です。特に小西博之議員と望月磯子記者はひどかったですね。憲法クイズをとある番組で指摘されると、歴史的な質問ですね、と字が自賛 全く反省する素振りも見せず、俺は常に正しいのだと言わんばかりの態度でした。もちづき磯子記者も同様、一回の質問の中で幾度も司会者から、簡潔にお願いしますと注意されているのに、どこ吹く風といった体で永遠と自説を繰り広げ、悪びれる素振りすらも見せませんでした。こういった反省もしない態度に有権者はうんざりし、 どんどん指示を落としていくわけですが、党の本人たちはそんなことは全く思わず、むしろ私の言うことを理解できない方が馬鹿だと言わんばかりの態度です。そういえば、貧困調査をしていると大嘘をついて、出会い系バーに通い詰めていた元文部科学省事務次官の前川喜平氏も、辻元清美氏の落選を受け、 有権者がアホと暴言を吐いていましたね。左派が指示を落とし続ける理由の一つは、こういった自分だけが正しく、自分の言うことを聞かない人間は全て馬鹿という態度にもあると思います。まず、他者を攻撃するよりも、なぜ自分たちは支持されないのかを真剣に考え、指示を得るための努力を行う方が、 先決なのではないかと普通の人は思うはずですがこの人たちは全くそうは思わないみたいですこの記事に出てくるソン・ジフン弁護士も同様の人物なのでしょうねなぜ直ぐ守護隊がユン・ソンギョル指示に回ったのかそれほどイ・ジェミョンという人物が見下げ果てた人物なのだと考えるのが普通なのにそうは考えず ユン・ソン・ギョル指示に回った人々をクソバエと口汚く罵る。こういう態度にこそ人間はうんざりするのですがね。かつて文豪吉川英治氏は、我以外皆我が師」という言葉を残しました。自分以外の人は素べからく自分にとって先生であると。 左派が支持を得たいというのであれば、この我以外皆我が死を座右の銘とし、他者を攻撃するより、まず自分の成長を図るということに注力しない限り、絶対に無理でしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。